うん使って何か言ったほうがいいって言えばかっこよくかっこよく言ってきない、はい えー、それでは藤峰隊列まず並んでくださいはいじゃいきましょうか<笑>、うん、えーと今回キッズが主になって踊ってくれてメンバーもだいぶえーと、まあ、私を含めての若いメンバーになっておりますあのベテランメンバーがちょっと今日い ろ, いろ<笑>なんか後ろで聞こえたあけてあのー、えー これから踊りますのはあもといすません東山町のことを歌いました「自伝の譜」という歌でございます、えー、これあの今日初めての方もいると思うのであの説明させてください「自伝の譜」「紫伝える譜楽譜の譜」でございます紫東山を表しております伝える東山に伝わるすべてのさまざまな作業であるとか伝承であるとかさっきの文字付きのようなことでございますけども伝える歌それが私たちの踊りでございますメンバー えっ、ー、と、久しぶりの踊るメンバーもおりまして、まあ、言い訳ですけども、ちょっとバラバラになったら、ご愛嬌でございます。もう少しメンバー前に出てくれな、はたぐれない、それじゃ。はい、そうそうそうそうそう。はい、ではあゆみちゃん大丈夫だよな。上手だから。上手なのは、ガルケットでも、もっと立派に見せたいので、<笑>えー、<笑>それでは、演舞に入らさせていただきます。はい、それでは、藤峰さん。よろしくお願いいたします。自然の曲。 you <laughs> Thank、mm -hmm. you. Thank you. 自然の空